コラコラコラコラ、ゆうくんっさいのゆうくんと遊んでいるのはランちゃんなんと体重9キロおいやがっとるよ 7年前生まれたての捨て猫だったランちゃんを松山家で保護しましたぐんぐん大きくなって大きくなってご立派です。 の飼い主さんですこんにちは大きいですねでかいでしょあの虚勢手術をしてからどんどんどんどんブクブクブクブク太っちゃったんですよ悩みはズバリズバリ食事制限え食事制限が悩みだってあの太ってってるから、はい、どうにか食事制限をしてあげたいんですけどもうずっと餌の餌入れの前のところでにゃーんにゃーんにゃーんって 寄ってくるんですよ、はい、で見るに見かねたおばあちゃんがちょっと、ね、食べるあげちゃ う, んだ<笑>げちゃうんああそうかそうかじゃあまず痩せたい と, 痩 せ, たいと、ね、痩せさせた い, せたいそのためには食事制限だけどそうそうそうはてはては3匹いて。はい その他の子の餌とかも食べちゃったりとか<笑>食べるの大好きなんだ食べるの大好きでもう俊敏な動きはするんですよでもあの行ける範囲ももう決めてしまってるので家の中で、うん、その運動っていうのがもしかしたら足りてないのかなと思うし、うん、運動もさせたいけどけどその3つですねそうですね先生にメッセージお願いします<笑>ぜひうちの手猫を、はい、スマートな はい、元の姿に戻してあげてください<笑>、はい、ぜひお願いしま す, いしますはいわかりました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 リバーサイドショッピングセンター内戸部 ペ, ペットクリニックは猫ワンを応援しています。 やって来たのは松山市石風呂町の大和動物病院ドッグランを備えた病院ですこちらは看板猫のこちゅちゃん大和洋介先生は マラソンや水泳、野球などマルチにこなすアスリートでもあります。アドバイスお願いします。ということで先生、飼い主さん困ってましたね。困ってましたね。なんか切実に、まあ確かにこう映像を見ると確かにぽっちゃりとしたまあミケネコちゃんで、まあ確かに心配するところはわかるかなと。はい。先生実はあの猫ちゃん、はい、9キロ。 9キロ<笑>どうですか猫にして9キロというのはい、そうですねあの骨格によってもあの適正な体重って変わってきますけどもまずあのまあミケネコちゃんっていうことなので女の子ですよねでまあ骨格的には平均だと思います9キロその骨格に対しての9キロっていうのは、えー、猫田さんは身長は何センチですか168です168センチだとしたら、えー、その多身長で だいたい九十から百キロぐらいだと思ってください。えー、私が九十から百あるっていうことなんですか。はい、そうです。かなり。それぐらいの体格の猫ちゃんだと思ってください。私今五十キロ前後なんで、はい、倍ぐらいあるってことですか。倍あります。それは相当。しんど い,、はい。これはもうあの深刻ですよね。<笑>もう、はい、早く体重を落としてあげないと、いろいろまずいことに。病気になりかねません。 その中でも一番恐ろしい、はい、飼い主さんにとっても猫ちゃんにとっても恐ろしい病気が糖尿病糖尿病猫にも糖尿病があるんですか、はい、猫にも糖尿病がありますちなみにワンちゃんにも糖尿病があるんですけどもワンちゃんの糖尿病は実は肥満によるものではなく、はい、ほとんどが 遺伝的なもの、人間もねそういうありますね。そうです。はい。いわゆる一型糖尿病と呼ばれる糖尿病がワンちゃんです。はい。えー、それに対して猫ちゃんは二型糖尿病、はい、人間でいう成人病ですね。生活習慣病、えーえー。簡単に言うと太ってると糖尿病になるぞっていうことです。えー、じゃあもしかしたらもう糖尿病かもしれないってことはあるんですか。 そうですねあの糖尿病であればおそらく9キロっていう体重を維持できないはずです 9kg あったのにあれいつの間にか8キロに何にもしてないように痩せてるわよかったよかったよくないんですよそれ、えー、それ病気で痩せてるだけかもしれない糖尿病っていうのは、まあ、体に糖を、まあ、グリコーゲンとして取り込むことができなくて燃料ダダ漏れなんですねだから痩せていくんですよ だからその病的にやせあの痩せるんではなくて健康的に痩せないとダメ猫ちゃん糖尿病になったら毎日飲酒に打たないとダメなんですよあ注射で す, 射です大変じゃないですか誰が打つのっていうと我々獣医師じゃないんですよ毎日のことなんでしかも1日2回なんで<笑>大抵は誰が打つの飼い主さーんひい<笑>大変 !1 日2回毎日365日 でもそれただじゃないですもんね。ただじゃないです。お金もかかります。はい、お金かかります。はい。えー、まずあの糖尿病になると初めにその糖がおしっことして出ていってしまって痩せていきます。うんうんうん、で、えー、どんどんおしっこが出るので、うんえー、喉が渇いてたくさん水を飲むようになります。でその初めの段階であれば食欲もあるん元気もあるんですけどもそれが行き過ぎると糖が体にゼロになっちゃう。 もうう完全にくななくっちゃうんですね、はい、でそうなったら非常に具合が悪くなるもうあの食欲がない元気がないで脱水が起きて皮膚カラカラっていうそういう状態になってしまって、えー、命を落としてしまうとなのであのまあ太ってた猫ちゃんが何にもしないのに痩せてきたらもう糖尿病の恐れ大。 そうですお水もたくさん飲むぞということでなれば糖尿病であるかもしれませんえあのお水飲むっていうのも症状の一つなんですね症状の一つです、まあ、よくあの猫って腎臓病が多いって言われる、はい、腎臓病もたくさんお水を飲みま す,、はいみますねはい、でも糖尿病も、はい、たくさんお水を飲みますあ猫の糖尿病って初めて聞いたんですが、はい、かかっている猫ちゃんっています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 国道五十六号沿い、伊予郡正木町、神ム動物病院は猫ワンを応援しています。他には太ってると弊害は？はい、関節炎ですね。関 節, 関節炎というとあの膝とか腰とかのことですか？そうです。体重がもしかして重いから？そうです。えー、もう簡単ですよね、うん。物理的に体重が重くて、えー、膝だとか。 まあ、あの猫は四つ足で歩きますから、あの手の手首の関節もあれば、肘もあれば、はい、はい、いろんなとこ関節ありますので。そういったところに炎症が起きて、痛い、痛いです。で、猫の関節炎っていうのは、飼い主さんにとっては非常に分かりづらいんですね。あ, あのワンちゃんって、足痛かったら痛いよってしますよね。足上げたりします。すはい、えー、ただ猫ちゃんは痛かったら、じっとするんですね。 座りあらうちの猫なんか最近あんまり動かないわ年かしらと思ってたら実はそれ関節炎だったりするんですね、はい、痛くて我慢してる痛くて我慢してるじっとしているだけということは動かないから、はい、さらに運動不足不足そうですね悪循環です、はい 最近の研究結果では、うん、結構な割合で猫 の,、ね、の関節炎があるっていうふうに分かってきたんですねあんまり聞かないなと思ってたらやっぱ言わないだけで飼い主さんも気づいてないっていうケースが多いはい。他には他にはですねまああのそこうんまあ獣医師 からすると、その病気の発見のしにくさっていうのにつながることもありますよね。どういうことですか。簡単に言うと、猫、まあ、こう触れ合って触っていくと、うんうん、まあ、体が太ってるから。何かできものができても、わかりづらい。り<笑>にくいはい、肉か な, み た, な、ね、みたいな。はいうん、あの、逆のパターンもあるんですよね。うん、あのー、猫のお腹になんかできてるんですと、うんうんうんえー、下腹部の方が。 こ ん, ななんか大きなものができてるんですって病院に来る方が、うん重要ですかね、そうですはいこれ猫田さんただの肥満ですっていう時もありますけども<笑>れ、はい、あ分かりにくいそうなんです要は脂肪なのかできものなのか分かりにくいんですね、うん、飼い主さんにとってはう、はい、そういう病気の発見 の,、えー、おそあの遅れにつながったりもしますしあの手術する時に、まあ、当然麻酔しますけども、はい、あの麻酔のリスクも肥満だと上がりますえっ はい、あとはまあ、お腹を開けた時の手術なんかだと。脂肪がたくさんなので、開ける距離、開ける長さですね、お腹を開けるへーへー。が確実に長くなりますよね。はい。それだけ脂肪がお腹開けても邪魔するので、臓器が醜い醜い。<笑>醜いんですうーん、ああ、もうたけろー。<笑>ああ、見えた。あれ、こんなに縫うのっていうように。うはいで。太ってる分、その分麻酔の量も。 そうですね、は、はい、麻酔の量も違って焼きます何でもそうです、お薬の量も違ってきますそうすると当然お金もかか る, かかる飼い主さんにも痛いですね痛いですもしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください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 ということで痩せましょう。痩せましょう。内臓系にはどうぞ、はい。あの心筋症があります。えっと、すえー、心筋肥大ですね、えー。はい、心臓の筋肉が分厚くなっちゃって。で、心臓のポンプとしての役目がしにくく、できにくくなっちゃうんですね。えー、あんまり広がらないんです。はい、しんどいですよね。しんどいです。しんどいのに、うん、じゃあ、その時に太ってたらどうです。動かないし。もっとしんどいですよね。 病院で肥大型心筋症ですって診断されました、はい、じゃあ痩せなきゃな、うん、明日にかけて3キロ痩せれます無理ですて<笑>、はい<笑>はい、そうこうしている間ダイエットしている間にも心筋症はどんどんどんどん悪くなる一方なのであら気づいた時には「あら手遅れ<音声>」っていうことにもなりかねないので。 はい、これ先生脅してるわけでも何でもないんですよね脅してるわけでも何でもないです糖尿病の子がはいあの、うん、もう必ずもうどの病院にもいるっていうぐらいそれだけメジャーな病気ですし関節炎でお薬を出すことも あ, ります、はい、あとはそういうふうに太った子を手術して大変だなっていう経験もどの獣医さんにもあります じゃあ本当デブ猫ちゃんかわいいなんて言ってる場合じゃないですねそうなんです見た目は可愛いかもしれないんですけども病気の元です、はい、深刻ですねじゃあ先生何から手をつけていいん で, ですかペットは飼い主さんだけが頼りです飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう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 石風呂町の大和動物病院大和洋介院長にデブ猫ちゃんのダイエット法を聞いています先生猫の肥満って大変なことなんですねデブ猫ちゃゃんんいいななてて言ってる場合じゃないです、ね、そうなんです見た目は可愛いいかもしれないんですけども病気のもとです、はい、深刻ですねじゃあ先生何から手をつけていいん で, ですか まずじゃあ食事の見直しをししをてみましょうか食事が一番大事、はい、そうですね、うん、食事まずあの量ですよね自分の猫ちゃんの体重と、えー、理想の体重、えー、それを見比べてみましょうか、うんうん、さっきの猫ちゃんだったら9キロはい、はい、本当は5キロまでは痩せたいとこです、うん、やっと 4, キロ<笑> 4キロ半分近くですね そうですね<笑>猫ちゃんが1頭いなくなっちゃうぐらい量ですねでもそれぐらいの体重が適切な体重ですはい。そうどうしたらいいですか食べ物をまず食べ物ですけども量ですよね、うんうんえー、量を体重5キロのこのようで、えー、量で上げてるかどうか、えー、9キロの体でいきなり好きなだけ食べてたのを5キロのこの 量に減らすってことですか。まあ、あの急いで痩せるときには、それで全然構わないです。無理でしょまずは、測ってあげることから始めましょうか。あ、ご飯を測ってあげる。一、はい、日に何グラムをあげるかっていうのを決めてもらって。はあ、え、まあ、理想はその五キロ。 あのパッケージに書いてますよね5キロで1日何グラムっていうのが書いてますよねその量をまず測ってみるまあダメだったら6キロでもまあうん 6.5 でもいいですけども1日のスタートにそれを測ってその量を1日で上げるっていう形だから量を1日分を測ってザッと全部上げるんではなくて猫の食べ方って小分けにして食べますよねそうですね そんな感じでちょこっとずつあげるんですね猫の本来のそのちょこちょこ食べる食べ方っていうのは実は太りにくい食べ方なんですよ例えば糖尿病とかそういう時にはちょこちょこ食べっていうのが非常に食べ方としては理想的なんですねはい。さっきのランちゃんはね、はい、おばあちゃまがもうあげちゃうってことでしたが、はいはいはい、おばあちゃまにはこの中からあげてねっていう風に指示をすればいいと思います、うん はい、なるほどそれ超えたらおばあちゃん「猫のためやけん!そうです」ダメよってねだからだんだん一日量が夜になるにつれて減っていくと思いますけども夕方ぐらいで「あらもうこれあげちゃったら夜空腹だわかわいそうだわ」と思ったらそれをセーブすればいいですよね。なるほ ど, なるほど、はい、で夜ににに最後に全部空しして、うん、今日はおしまいっていう形で、うん、明日また朝同じ量を測ってであげると、うんうん、なるほど、はい、いう形が いいかと思 い, いいと思いますね。猫の餌の種類を変えなきゃいけないとかというのはどうですか？種類は変えれるんだったら変えた方がいいですね。どんなものに？はい、まずあのいろんなメーカーからカロリーが抑えられたフードっていうのが出ていますので、そういったものを、えー、あのトライしてみるのはいいと思いますし、あとはまあ成分で言うとですね、実はあのちょっと安い食事っていうのは。 炭水化物が多めに入ってるんですね。原材料名の最初のところにトウモロコシとか穀物が入ってるやつですね。はいはいはい、そうです、うん。やっぱりお肉よりそういった穀物の方が安いんですね、うん。だから安いフードっていうのは炭水化物が多くなってます。はい、逆にあのー、まあ、高級とは言わないですけど、ちゃんと作られているフードっていうのは、えー、タンパク質が多めになっています。うん、はい、例えば。 チキンとかや、はい、うです ね, です ね, ですね、うん、はいあとここでちょっと気をつけてほしいとこなんですけどもあの最近グレインフリーっていうフードがあのたあの出てますね出てますよね、うん、はいグレインフリーってなんか書いてると体にいいのかなっていうイメージが、まはい、実はあれまだあの結論は出てないんですけど心筋症を引き起こす可能性があるっていうふうに言われていますので。 和、ま、田先生今日思い切った発言をありがとうございます。そうですね な, んか<笑>なかなかすごいこと言ってますねちょっともう声も変えてねこうまた目線に入れてもらわないとまずいかもしれないですけども的に回してますけどね、はい、要はグレインフリーって書いてればなんとなく体にいいのかなっていう形で日本人は買うんですよ、はい、はい。でもそれで決してあのグレインフリーがいいっていう証拠なんて一切ないですし逆にさっき言ったように病気の原因になってしまうっていうことが言われているのではい、はい あの安易にそういったあの名目にあの飛びつかずに、はい、もうグレインフリーじゃなくて普通に炭水化物は入ってていいんですけども、うん、それでも、まあ、タンパク質が多め炭水化物もほどほどそういった食事をあの選んで、はい、買うといいと思いますわかりましたあの飼い主さんが、まあ、ご自由に選ぶのもいいんですけどもしかしたらこの子ちょっと腎臓にも来てるかもしれないなと思う心配がある場合はやっぱり獣医さんに相談してからご飯を 決めるってことは大事じゃないですか。大事ですよね。うん、はい、うん。それはもう当然ですね、えー。はい。食べるものは私たち人間も一番大事ですもんね。そうですね。うん、あの大事です。はい、うん。先生はまあアスリートですけれども、好きな食べ物は何ですか。鶏肉です。<笑>そうなんですね。タンパク質大事ですよ。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 松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援していますあとじゃあ食べ物はそういった感じで測ると、はい、他に気をつけることって痩せるとは運動ですねああ運動か、はい、さっきはねあの 蛇口から水を飲んでましたけど、はい、猫ちゃん好きですよね。蛇口からはい、動くものがやっぱり好きなんで、はい、水も動いてる。蛇口から出るお水を飲むっていうのは猫ちゃん好きですけど、うん、そういう時にまあ、高いところに飛びますよね、うん。はい、そういうのって非常にいいと思うんですね、えー、猫はまあ平面っていう運動ではなくて、上下の運動。これをちょっと心がけてほしいんですね。はい、はい、で階段があるお家では？ まあ、先ほどのお家ではちょっとあの猫ちゃんの活動範囲を制限しているっていう話が出てましたけども、はい、もし可能でしたら階段を利用してみるは、はい、あの猫ちゃんっていうのはそのまあ自分 の, あの欲求に忠実というかあの体重が9キロあってもそのた高いところに登って水を飲む、はい、そこの水がいいんだっていう欲求があればそれに従って頑張るんですね、はいはい、じゃあ階段の上もしくは下にご飯だとか。 トイレだとか、そういう自分の必ず必要な、はい、ものを用意すると、階段を利用するようになります。その階段を一日何回か上り下りするだけでも、違ってはきます。あとは、まあ、あの、一軒家じゃなくて、階段のないですね、アパートだとか。うん、あの、どうしても一軒家だけど、階段の上には上がってほしくないっていう時には、あの、キャットウォークだとか。はい、キャットタワー。 あ と, とは、はいはい、そういう、まあ、2次元平面ではなくて3次元高さを利用した運動これができるといいですね、はい、分かりました運動あと飼い主さんが遊んでやるっていうのもね非常にいいですよねはい、はい、あの猫を可愛がるっていうのは可愛い可愛いって撫でるそれは可愛がるではないんですね、うん、えどういういことですかやっぱりこう遊んであげるでそれが運動にもなります で、適切な食事量を、あの制限してあげる。そういったのも含めて、可愛がるなんで、はい、可愛がってあげてほしいんですね、猫ちゃん。可愛いので。ねはい、じゃあ先生。はい。食事と。はい。運動。はい。以上でよろしいですか。そうですね、うん。食事と運動、これでいいと思います。はい。はい。先生飼い主さんが。はい。 ちょこっと撮影の後に言ってたんですが、はい、子供が追っかけてなんか嫌がってる様子もあるんだけどっていうストレスかなって気にされてたんで猫は追いかけられるより追いかける方が好きなので確かに。 小さい子お子様にあの追いかけられるっていうのはストレスになると思います。はい。がそこはまあ、運動とは切り離してはいやめてあげてほしいかなとは思うんですけど<笑>、はあ、その家族の一員として猫ちゃんがそれを許してくれるっていうのであれば、まあまあそれもいいのかなとは思います。はあはい。基本的にはあの追っかけてもらうような遊びですよね。はあ、猫は動くものが好きなので、はあはい。 なんかこうリボンを足につけて、は、先に猫ちゃんの前を走ってみるとか。<笑>そうすると猫はタタタタッとこう手がまず出ますからね。おおいはい。じゃ子供さんがおもちゃで猫ちゃんを遊んであげるというか、そういった方がいい、ねね。猫は追っかけずに。はい。追いかけられると。<笑>はい。恋と一緒ですね。あ、僕も今同じこと思ってました。<笑>